はい今日は四十肩五十肩そして肩こり改善にもとっても効果があるストレッチとエクササイズ一緒にやっていきましょうはいそれではですね両手を前に組んで吸って吐いて背中と腰丸くして骨盤を後ろに倒して両手前ですね肩甲骨左右に開いていきましょう はいそしたら両手を後ろで組んで斜め下ぐーっと引っ張っておへそ背中に引き込んで腰反らないようにして胸は開いて肩甲骨寄せていきましょうその状態で拳床から離せるところまで離して上に上げていきます大きな呼吸胸に入れてはいもう一回吐いて前にぐーっと倒して腰なるべく丸めていきますねおへそ背中に引き込みます。はい ラスト後ろで組んで斜め下ぐっと引っ張っておへそ背中胸開いて肩甲骨寄せて拳床から少し離してみましょう大きな呼吸胸に吐いて肩甲骨さらに寄せていきますはいそしたら両手離して指を自分の方に向けるようにして手のひら全部ついちゃいますねでお膝ちょっと離して 吐いて手のひら浮いちゃって構わないのでお尻をかかとの方にぐーっと近づけて腕の前面をしっかり伸ばしましょう肩と耳離して肘は伸ばしたまま手首上腕の前面しっかりと伸ばしていきますねここが短くなってくると肩が中に入ったり四十肩五十肩肩こりの原因になってきますここは、ね、いつも伸ばすようにしてあげてくださいね。 ふーっと長く吐いていきますはいそうしたら手を戻して正座になりますそしたらお尻を右に落としてお姉さん座りしますね両手は左に吐いてぐーっとま左斜め前おへそ背中に引き込むようにして腰丸くして背中の特に右側が伸びてるのを感じていきましょう 少しこうやってね腕を揺すって一番気持ちいいところ探していただいても構いません。ふーっと長く吐いていきます。はいそしたらゆっくりと起き上がって左手を右の膝の外に置くか膝の下にしまっちゃいますね。で右手上にぐーっと持ち上げていきます。で吐いて気持ちいいところまで左に倒れましょう。 大きな呼吸右の肺に入れるようにしていきます少し天井を見上げるようにするとお腹の前右側のお腹の前あたりも伸びるの感じるかもしれません大きな呼吸右の胸に入れてはいそしたらゆっくりと手を下ろしていきましょう反対いきますねお尻を左に落としてで両手は前 ふーと右斜め前に手伸ばしておへそ背中に引き込んで背中の左側伸ばしていきます特にね腰を丸めるようにしてみましょうはい少しねゆすっていただいても結構ですよはいそれでは 右手を左の膝の外か膝の下にしまって左手まっすぐ上に上げましょうで、吐いて気持ちいいところまで右に倒れてで斜め上にぐっと引っ張って左の肺だけ膨らましていきます少し天井を見上げるようにしてお腹の前も気持ちよく伸ばしていきましょう 左の肺だけ膨らむように呼吸入れて。はい吸いながらゆっくり戻っていきましょう。はいそしたらね少しエクササイズ鍛えていきますね。まあ鍛えていくというよりはほぐしていきます。あぐらになっていただいて骨盤をしっかり立てます。 両手斜め下ぐーっと引っ張って手のこう正面見てます指先がね床から1センチ浮いてるぐらいな感じおへそ背中に引き込みましょう吸って吐いて親指前小指前で腕を後ろにぐーっとねじって指先の方は床に引っ張っていきますで吸いながら戻りましょうこれ10回いきます吐いてふーっとねじって指先床にぐっと引っ張って はい、吸って戻ります3吐いてふーっとねじりながら息は吐き切って肋骨はねここぐーっと締めていくようなイメージです、はい、吸って戻る4吐いて気持ちいいところまでねじって指先床に引っ張ります、はい、吸って戻る5を吐いてふーっとねじって 吸って戻る、6吐いてぐーっとねじって、はい吸って戻る、6吐いてぐーっとねじって、はい吸って戻る、7吐いて、はい吸って戻る、8吐いて、なんかね このあたりがじわーっとしてくるような感じ。はい、吸って戻る。吸う、吐いて。だ、肩下げていきますね。首長くしていきましょう。吸って戻る。吸う、吐いて。はい、吸って戻る。吸う、吐いて。しっかりぐーっとねじって指先床に近づけていきましょう。 ゆっくりとねじりを戻しますそしたら肘を90度肘をウエストにつけますで両手前吸って吐いて肘後ろに行けるところまで行きましょうはい吸って戻る2吐、はいでこの時ね肋骨開かないように肋骨は締めていきますはい吸って戻る3吐、はいで肩甲骨をね背中で寄せる感じ吸って戻る 四、吐いて気持ちいいところまで肘後ろですね。吸って戻る。五、吐いて。吸って戻る。六、吐いて。吸って戻る。七、吐いて。吸って戻る。八、吐いて。 吸って戻る吸吐いて吸って戻る10吐いて、はい、吸って戻りましょう、はい、最後平立ちになって両手は横にしていきます。この状態で吸って 吐きながら上半身斜め下お尻かかとに近づけるようにこの時腕がね落ちないようにしていきましょうで吸って戻りますこの繰り返し2吐いてお尻かかと上半身斜め下、はい、吸って戻る3吐いて腕ね落ちないようにそこでしっかり踏ん張ります背中の力肩甲骨の力使いましょう吸って戻る4吐、はい でおへそ引き込んで腰反らないように吸って戻る5を吐いて吸って戻る6吐いて吸って戻る7吐いて肩と耳離していきます。 吸って戻る8吐いて吸って戻る9吐いてはい吸って戻る10吐いて。 はい、吸って戻ったらラストキープしますね。はいでお尻かかと。上半身斜めおへそ背中に引き込んで19。8。7。6。5。4。3。21はあお疲れ様でした。両手前に来て吐、はいて腰と背中しっかり伸ばしていきましょう。 はい、それでは両手後ろで組んで気持ちいい範囲で斜め下ぐーっと引っ張って肩甲骨寄せてはいでリラックスしていきましょう。とかこの肩周りのストレッチと肩甲骨のエクササイズすることによって四十肩五十肩そして肩こりもねどんどん改善してくるので是非生活の隙間時間にやってみてください。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 人生後半戦も楽しくそしてしなやかに生きていきましょう。それではまた